いやー、絆の奇跡のフルバージョンめちゃくちゃいいっすわ。 はい、というところで、ぜひとも各種音楽サービスにて配信されてるんでね、えー、聞いてみてください。マジで元気出ます。はい、というところで、今回はそんな絆の奇跡を歌っているオープニングね、についてちょっと映像的なもので、えー、触れていきたいなと思うんですけども、もうじゃあね、えー、早速やっていきましょうか。はい、というところで、刀鍛冶の里編のオープニング、まずはこちらでございます。 いやー、ちょっとね、今日はオープニングについて、ちょっと詳しく語っていきたいなと思うんですけど、いや、今回さ、この場面でめちゃくちゃいいっすよね。なんか光が、というか、ま、ああの、太陽が、朝日から夕日へと変わっていく姿っていうのが、いきなり冒頭からあるんですけども、ここっていうのがマジで良くて、なんか君の名はのさ、全然前世のオープニングみたいなさ、雰囲気が出てるんだよね。おそらくそういったリスペクトがあっての、あれだと思うんですけど、 炭治郎が真ん中に立ってるっていうのもまなんか非常になんかねなんつがおしゃれだよねうんスタートめちゃめちゃおしゃれだなって思いましたねはいで続いてこちらでございますはいまあ、いつもおなじみのねまあ、このロゴとまあ、向いてる方向っていう形なんですけどもいやーこれ毎回言ってると思うんですけどまあ今回はですね炭治郎む一郎なんと観みつりが同じ方向を向いてるというところでなんかいい気がするよねはい実はですね これね歴代オープニング見てみるとこんな感じで煉獄さんだけ反対の方向を見てるというところではい煉獄さんの結末皆さん分かってると思いますはいこれはやっぱりオープニングにねうん生と死が絡んでくるんじゃないかななんてねいや毎回思ってるんですけど今回もおそらくねいい方向に展開していくんじゃないかなと思っておりますまあ、そんなねオープニングここは本当大好きですねはいなんかみんなイケメンでめちゃめちゃ かっこいいですよね。で続いてなんですけどもこちらでございますね。はい、雄一郎と文一郎の過去回想のシーンかなこれはね。まあ、ちょっとネタバレ含むんですが、まあ、右側にいるのがね、これ明らかに雄一郎だよね。はい、まだ顔は出てないんですけども、まあ今回雄一郎と文一郎のね過去編がありますので、まあ、非常に楽しみでございます。いやーめちゃめちゃ作がいいね。うんこのもみじの感じが。 ね、まあ、一応か。あの感じがめちゃくちゃいいっすよね。はい。はい。というところで続いてなんですけども、こちらでございますね。はい。関路寺光のね、過去回想シーンですね。こちらね。いやー、このシーンもめちゃめちゃ楽しみですね。で、やっぱ思ったのが柱ってやっぱりね、過去ね、あんまりいい過去をお持ちでないというか、やっぱり柱になるからにはそういったね、なんか辛い過去を乗り越えてきたからこそ、まあ、今の姿があるんだよね。 みたいなものをやっぱり感じましたでそういう面でやっぱり観路寺光さんの過去っていうのは非常にやっぱりね今とは全然違うようなねえ感じだったのですごく楽しみなんですよはいで顔は映さずというところでこれはねまあそう映さない理由っていうのもあると思うんですけどやっぱりねそのシーンっていうのが非常に楽しみだし確か観路寺光さんって今の髪色になる前って黒だったと思うんですよね、えー、わざと黒染めしていたみたいなね話もあった と思うのでまあ、そういった過去回想シーンがねまあ、どういった形で描かれてくるのか楽しみでございます。はい、さあ、続いてなんですけどもこちらでございます。というところでね、えー、これは甘露寺、光さんが刀を受け取るシーンなんですけどもはい、今回ね。刀鍛冶の里編のもう醍醐味でありますえー、甘露寺、光さんの刀ね。いや今までの柱とはね。戦い方が全然違いますから。いやどんな感じになるのか。そして。刀に 隠された秘密的なものがねえ感じられるシーンというかねうん、ここにもちょっと感慨深いものがありますよね。いやーそして関路地三つりさんのこの表情、うんいつものねなんか感じとはまた違う戦いの時の表情というところで、あの愛嬌のある関路地三つりさんとはまたねギャップのある姿っていうのがまあ、今回楽しんでいけると思うので、まあ、そういった部分も非常に楽しみでございます。はいはいというところで続いてのシーンなんですけど。 でもこちらでございますねはい、こちら、歴代の鬼殺隊の、まあ、あの、順番かなごとにね、ちょっとこう、描かれていくっていうシーンがあったんですけども、そちらのシーンで、え若干気になったシーンがあったので、触れてみたいなと思います。はい、というところで、映ってる場面がですね、富岡義勇と古町忍がね、並んでると思うんですけど、いや、これわざとなんでしょうかね、横並びになってるっていうのは、これね、義勇忍を描いてくれてるのかなと思いました。 はい、ちょっと恋愛的な意味でねっていう話で、いや、今回ですね、それを感じ取れたのが、こちらのシーンもあったんですよね。えー、イグロさんとカンロジミツリさんもおそらくこれ横並びになってるというか、まあちょっと斜めなんですけども、まあなんかね、二人で写ってる姿っていうのが描かれていましたよね。はい、ということで、これわざとなんでしょうかね、恋愛的な要素。これわざと並べてくれてたら、公式さん粋なことしてんなって思ったんですけど、いや、これは私の勘違いなんでしょう。 でしょうかね。ちょっと気になるシーンでございました。はい。さあ、そして続いてなんですけどもこちらでございますね。いやあ、魚庫ですねえ。戦闘モードというところで、いやめちゃめちゃ作が良くないですか。はい。魚庫のね戦闘シーンっていうのがオープニングにもうすでに描かれていたんですけども、いやフォルムめちゃめちゃいいし、そして戦闘シーンがこんな感じなんですよね。えこれ CG と作が両方合わさった感じなのかなと思う。 ですけどもいやーめちゃめちゃすごいっすね。 うーん、これは楽しみすぎるわ。いや、エフェクトがマジでいいし、そしてこのなんかかっこよすぎるよね。いや、魚っ子の戦闘シーンって原作だとこんなにかっこよくないので、やっぱり U4 テーブルさんの技量っていうところを感じますよね。いや、今回30倍ぐらいマシマシになってるんじゃないかなと思います。マジでね。まあ、それぐらい本当にかっこいいシーンでしたので、ぜひともオープニングでこのシーン見てみてください。で、そんな戦闘シーンなんですけども、 こちらね、なんと時と無一郎くんの戦闘シーンも描かれておりまして、魚子と戦うね、姿っていうのが見えたと思うんですが、いやー、やばすぎるね。 うんちょっとオープニングから桁違いっていうところを感じさせられましたね。ちょっと誘惑編とはレベルが違いすぎるな、これ。誘<笑>惑編の時よりもなんかね、10倍ぐらい戦闘シーンがかっこよく描かれていましたので、いや、今回ね、半端なくなりそうな予感してるし、なんかスケールっていうところも、まあ今までとはちょっとこう、でかいスケールでの戦闘っていうところが、やっぱり感じられたので、すごい すごいね楽しみが増えましたちょっとこれやばそうだね歴代的にも本当にトップクラスの戦闘シーンになるんじゃないかなと思ってますマジでねはいというところで本当に楽しみでございますさあそして続いてなんですけどもこちらでございますねはいハンテングでございますねまあ具体的には増白点のねこれあれなのかなと思うんですが血鬼術かなと思うんですがいやーこれ CG なんですよオープニングで見た感じだけどもいや CG のクオリティが高すぎて、これマジでね CG 感を感じないんだよね。 うん、背景作画と、ちょっとこう、浮きを感じないというか、マジで手書きで書いてるんかぐらいの違和感のなさというか、これちょっと U4 テーブルさん、進化率がやばいなと思いましたね。いや、進化しすぎてやばいっすわ、マジで。で、そんな関路地光さんの戦闘シーンなんですけども、こちらというところで、いや、CG と作画両方合わさったね。 ちょっと戦闘シーンという形になっていたんですが、まずエフェクトがかっこよすぎるなと思いましたね。恋の呼吸のエフェクトがマジでエグいなっていうのと、いやー、ちょっとこれを描ける会社はここぐらいしかないんじゃないですか。うん、ちょっと映像でね、流したいんですけど、映像を流しちゃうと怒られちゃうんで流せないんですが、いや、映像でぜひとも見てほしいです。皆さんオープニングでこのシーンね、本当に数秒しかコマがないんですけど、 いや、マジで、かんろじみつりさんの戦闘シーンね、ちょっとかっこよすぎるわ。うん、ちょっとレベルがおかしいですね。えーと、とキとうムイちろ君もマジでね、レベルがおかしいんですが、いやー、これを描ける会社、マジで、ちょっと u f o テーブルさんしかないんじゃないかなと思ってますね。いや、日本の会社で本当にこれできるのは u f o テーブルさんしかいないんじゃないかなと思ってるんで、マジでね、今回、刀鍛冶の里園伝説になりそうなね、ま、あそんな予感がして、 はいというとととうころでぜひとも戦闘シーン見てみてみくださいいオープニングねやばいっすわさあ、そして、密かに楽しみにしてるんですけども、こちらのシーンというところで、え、玄夜の戦闘シーンというか、品津川玄夜の登場シーンですね。いやー、ちょっと待ってくださいよ。なんか持ってますけど、あれこれ、鬼滅の刃の世界観に全く合っていないものを持っていますけども、これどうなってるんですかというところでね、え、非常に楽しみですね。拳銃使いの玄夜というところで、 いやー、どうなるんかね。ほんと、オープニングでは一瞬しか映ってなかったんで、わかんないんですよね、本当に。いや、これもね、第4話か第5話あたりなので、まあ、非常に楽しみです。本当にね、ゲンやね、いや、今まで戦闘シーンって言ったら、剣使いしか見たことなかったんで、u f o テーブルさんどんな感じの表現になるんでしょうか。本当に楽しみでございます。さあ、そしてこのシーンね、 いや、私が本当に魅力を感じてしまったシーンなんですが、いや、かんろ光さん戦闘シーン中もパイオーツがね、非常に素晴らしいというところで、いや、今回ね、マジでかんろ光さんセクシーすぎるんだよね。いや、戦闘シーン中もこんなにエッチですかというところで、いや、ちょっと下乳がエグいんですよね。うーん<笑>。 <笑>いや、なんかね、変な動画になってるんですけど、いや、かんろじつさんのセクシードが戦闘シーン中もね、いや、こんだけね、 エロいとなってしまうと、ちょっとこれは止めてしまいますよねというところで、いやー、楽しみが増えたな、本当に。いやー、今までの鬼滅だったら確認してなかったと思うんですけど、カんろじみつりさんはちょっと確認してしまいますね。うーん、ストップ機能がちょっと必須になってしまう、そんなね、えー、オープニングでした。はい。さあ、そして続いてのシーンなんですけども、こちらというところで、いやー、これちょっとかっこよすぎたわ。 いや、これちょっとマジでかっこいいんですけど、まあ、かまど炭治郎と次国より一が重なるシーンですよね。 いや、まず炎のエフェクトがめちゃめちゃかっこよくてですね、ちょっとそれだけでちょっとやばいんですが、いや、このシーン本当に楽しみだなーマジで。いや、マジでこのシーンね、ほんと鳥肌立つし、なんかね、感動できるシーンでもあると思うので、いや、ぜひとも皆さんね、いや、こちらのシーン楽しみに待っておきましょうね。いや、絶対にこれ本編でも描かれるシーンなので、本当に楽しみでございます。さあ、そして続いてのシーンは激圧で、 ですよというところでこちらでございますはいなんとですね今回柱稽古編まで進むんじゃないかなと思っているんですがまあ、その理由がこのシーンにあるんですよねえ、なんとオープニングでえ原作の136話の扉絵が出てきているんですよ全く同じですよねでこちらのシーンがですねえ原作136話っていうのはえ柱稽古編の最終回の扉絵なんですよねはいというところでもしかする とやっぱり柱傾向編まで進んでくれるんじゃないかなと思ってるんですよねいやどうなんでしょうかねオープニングで136話を描くとなるといやこれかなり進む確率高まってくるよなぁって思うんですけどいやどうなるんですかねそれともまあこのシーンっていうのは非常にね最終回の引きとしてはめちゃめちゃいいシーンですのでここの引きで終わって柱傾向編を後で描く的なねことをする可能性も もあるよなと思っておりますねなので先に刀鍛冶の最後にこのシーンを描いてでそれで柱稽古編を次回やるみたいなまあそんな流れもあるかなぁなんてね思っておりますんで是非ともそちらもね注目でございますさあそして続いてのシーンなんですけどもこちらというところでいやーこのシーンはね本当に楽しみなんですが刀鍛冶の里編の最終回のシーンですよねいやーこれが表している表現いや私 本当に楽しみだな最終回がね、マジで刀鍛冶カジいいんですよ。うん、遊楽編も最終回って感動できる回だったじゃないですか。で、刀鍛冶カジも最終回感動できるシーンなんですけど、刀鍛冶カジのね、最終回っていうのは、遊楽編の日にならないぐらいね、感動できる終わり方なんですよ。うん、本当になんか綺麗な終わり方というか、いや、めちゃめちゃ大好きなんで、本当にこのシーンがね、私はね、本当に 楽しみにしてるんですよいやー、本んにアニメでどういう風に描かれるか、まだね、全然予想ができないんですけども、いやー、すでに私はこのシーンだけで涙が出てきてしまいそうなね、ワンカットですよね、というところで、いやー、しかもオープニングの最後のカットにこれを持ってくるっていうあたりがね、 いやーやっぱり UFO テーブルさんすごいなと思いましたさあそして今回最後のね、えー、お話なんですがこちらはですねオープニングのシーンじゃなくて、えー、今回第一話のエンディングで描かれたシーンなんですが、えー、歴代の刀がですね次々と現れていくシーンだったんですがこの一番最後に描かれた刀あこれがですね表している意味皆さんわかりましたでしょうかあそうなんですよこれはですねおそらく次国より市がね、えー、使って いたあああの刀ののの刀刀刀里編でで出てくるねあの刀なんですよはい、というところで、これがあ、一番強い刀というか、はい、あの、ハリーポッターのね、庭とこの杖みたいな形で、ちょっとこのエンディングがめちゃめちゃかっこよかったんで、いや、なんかね、クソいいエンディングだなと思って、ちょっと紹介させていただきました。ぜひともこのエンディングもう一度お見返してみてください。煉獄さんの刀だったりとか、えー、いろんな刀のですね、刀 がが描かかかれていてててていいいででで最後ににこここののの次よより一のね刀が出くくるというととうろで、えー、非常にかっこよかったのでぜひとも見返してみてくださいはい、というところで今回ね、オープニング長く語らせていただきましたが、本当にめちゃめちゃ見どころが詰まったオープニングでしたよね。まあ、それぐらいね、すごいオープニングだったというところで、えー、エンディングの方もちょっと期待ですね。はい、ということで戦闘シーンをオープニングに描いてくれてありがとうございます。えー、本当に楽 楽しみが増えましたそんな刀鍛冶の里編でしたはいということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっばい